四角平野紫様23。この2年間で印象的だった仕事は、花のち晴れから花男ネクストシーズンからですかね。デビュー曲のシンデレラガールをいろいろな人に知っていただくきっかけにもなりました。撮影はハードだったんですけど、その分みんなの一体感が強くて、デビューした時もサプライズでお祝いしてくれたんですよ。たくさんの思い出を作ってくれた現場でした。 三年目への意気込みを教えて、海外特にアメリカに行けたらいいですね。ダンスとかパフォーマンスのレベルが半端じゃないから学びたい。コンサートの思い出を語って、鮮明に覚えているのはファーストコンサートの登場かな。ファンの皆さんが集まってくれたのを見てすごく感動したし、恩返ししていかないとなって思いました。あとこう過ぎて怖がっている騎士、ユータ。 くんにずっと声をかけていたのを覚えています。しょう。コロナ災いによる外出自粛が長引く中で、寂しい思いをしているファンへメッセージを。今はお互いカッコよく綺麗になれる時間だと思うんですよ、よ。だからファンの皆さんへのハードルは相当上がっていますよ。もちろん僕もプレッシャーを感じているので、お互い磨きをかけた姿で会いましょう。